ドトールさん三本目の動画となりますモズとコラボした限定バッグをご紹介しますモズとね、ドトールがコラボするこういうジャンバーエンジがあってん よ, てよカメラ OK! 音 OK! やっちゃ OK! よーいスタートどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督ですえ、今回…<笑>え今回はですね ドトールのコラボ限定グッズ購入させていただきましたのでご紹介したいと思いますこちらででオリジナルコーヒードリッパーセットです 10月1日に発売されたばかりの限定商品となっております。もし興味がある方はですね、もう急いでご通り行ってください。監督がですね、こちら、店頭に行ったのがですね、10月2日の13時頃なんですけども、これがですね、最後の1個でね、ゲットしました。ありがとうございます。えー、というでですね、今回はこの3タイプ出ております。まず1つ目がですね、2600円。こちらですね、トートバッグと豆が1個。そして2つ目がですね、同じくトートバッグと豆が3つと、モーズのステ、ね、ンレスボトルが付いております。こちら4800円。はい、続きまして、監督が 購入した一はねコスパ実用的に優れていると思っています同じくトートバッグに豆が一つと こちら、コーヒードリッパー、ついております。ならに、おまけ的な感じで、ペーパーフィルターもついております。こちら、店舗限定の可能性がありますが、プレミアムマイルドブレンドコーヒーチケットというものがついております。ありがとうございます。税込み2800円え、購入してきました。ちなみにですね、こちらなんですけども、買うか買わないかめちゃくちゃ迷いました。本当にね、今、マジで金忌なんで、クレジットの請求が怖い。本当に一回店舗見に行って、でもね、もう買わないって決めてたから、あ、欲しいなと思ったんですけども、家に帰って、 欲しいっていうことになってね、買いました。監督、このね、ドトールさんに関しては、2020年、2021年、福袋動画ですね、こちらとこちらに出しておりまして、コーヒー自体がすごい好きで、コスパがいい商品。今回はですね、コラボグッズ、コラボの3つ目に関しては、2つの企業とコラボしております。まず1つはですね、このヘラジカ、キャラクターですね、ちょっと調べてきました。まずはですね、スウェーデン語で、エルク、ヘラジカという意味です。1996年に、スウェーデンのベルグフォルム社から誕生されました、アニマルコンセプトのブランドです。 を見ると忘れられなくなるようなそんなずっごいかつちょっととぼけたような顔をしているこのヘラジカがスウェーデン人と深い関係のある北洋のデザインをモチーフとした脱皮を中心に販売している会社ですモずはですねシンプルな色合いかつ穏やかな優しいイメージがありながら飽きのこない実用性を兼ね備えたデザインそしてリーズナブルな価格が魅力的なブランドですと言ってもねえ監督ねモズに関してはものは買ったことはなかったです正直それでですね今回モ モズ初めてゲットしました。ボードバッグですね。作りがしっかりしているのかなまあ、ポケットもありますね、ここに。で、中にですね、こちら、モズとね、ドトールがコラボしてるので、こういった絵柄。中に、ツルツルな生地ですね。ドトールのオリジナルバッグとなっております。これはね、もうぜひともすぐ使っていきたいなと思います。え、ト督、こちら、茶色を選びました。まあ、本当はね、ホワイトが欲しかったんですけども、なんかすぐ汚れそうなんで、今回はですね、結構頻繁に使うかと思いますので、こちらのブラウンを選ばせていただきました。そして、マイルドブレンドコーヒー。は、まあ、こちらはね、 もう福袋動画でもかなりね、豆です。200g。間違いないですね。先にこっちかな。ペーパーフィルター、ハリオ。こちらもですね、ドトールとハリオがコラボしてます。ハリオとは何ぞやというわけでですね、ハリオ株式会社ですね、創業1921年、当初から一貫して耐熱ガラスの企画製造、販売を行っております。日本で唯一、量産工場を持つ耐熱ガラスメーカーとなっております。えなおですね、情報によると、コーヒーの抽出技術を競う世界大会、ワールドビュッド、 ワールドブリブワールドブリュワーズカップ。 で、2014年から2017年の優勝者が全てこのハリオのドリッパーを使用していたということで、多くのバリサやコーヒー愛好家に使用されております。今回はこのバッグもね、いつも欲しいんだけども、これも含めてね、2800円は会議書と言われるですね、ちょっと迷ったんですけども、いいね、投資かなと思って買わせていただきました。これね、ただのコーヒードリッパーじゃないんですよ。世界から親しまれているハリオだからこその技術がね、詰まっているコーヒードリッパーなんですよね。ちなみにこのハリオと コラボなのでブラウンとイエローの組み合わせはですね、今回 の, このコラボ限定グッズとなっております、見てこれこちら、全貌となっております、監督ですね、このドリッパー時代は持ってるんですよね、こちらですね、多分これ、100均で買ったのかな、これの違い、なんぞやというので、ね、ちょっと見てください、何が違うと思いますか はい、えー、こちらですね、ひし形、いや、星型になっております。これ、何が起きるかと言いますと、このフィルター開けます。おこちらのフィルターは40枚となっております。いや、なんか、いい紙質。カリオのコーヒードリッパーはですね、これを入れて、 粉を入れてもう。あとはもう全部水お湯を水だったらね。お湯を全部入れます。すると蒸らし、効果もちゃんと計算されてお湯を注ぎますと、内側の星型の溝を伝ってゆっくりとコーヒーが落ちます。なので、あとは待てば。 オッケーという、この針オ製のコーヒードリッパーなんですよ。ありがとうございます。これはいいよ。時短大好き監督にとっては、まさに優れものアイテム。こちらはもう使いません。コーヒードリッパーですね。説明書も含まれておりました。はい、こちらですね。はい。フォルダーの外し方。フォルダー外せんだ。お、なるほど。外せますね。で、ここでまたつける。はい、早速、コーヒーブレイクしていきたいと思います。 今回のコーヒーはですねすいませんドトールさんでは買わずファミリーマートこちらモカブレンドを購入してきましたのでこちらがコーヒーですこれだけ見ると土みたいですねでは行きましょう す、は、べ、い、て落ちましたね見てくださいこちらなんか空洞になっておりますごっそりとね大きな落とし穴ができましたもちろんコーヒーはちゃんとできておりますね、はい、では早速いただきたいと思いますブラックでいただきたいと思いますちなみにこちら2021年のドトールの福袋で購入したタンブラーです安くてたっくさん美味しいコーヒーを飲みたい方 おすすめですドトールの福袋今年はもうすごいですよはいこんなに買っちゃいましたオリジナルサーモタンブラーこちらですね二重構造本当は二重構造だ暑さ寒さをキープできるタンブラーとなっています毎日ではないにしろもう2日に1回はですねこちら使っておりますねじゃあいただきますうん青マレアがですね あー幸せですね何か分かんないけど嬉しい。何か分かんないけど嬉しい。ああ、いいですねー。このコーヒータイム。うん。 ドトールさんとモズのコラボ、ハリオともコラボします。コラボ限定グッズ紹介していただきました。コーヒー好きはもちろんのこと、このモズが大好きな人、それからもうぜひこれはねかなりおすすめです。ということで、ね、数量限定ですので、もしこの動画を見てね欲しいなっていう方もう急いでも走ってもうドトールに来てください。えー、監督がですね、行ったドトールに関してはですねかなり数が少なくなっておりました。はい、ぜ、え、ひ、ー、皆さんも豊かなコーヒーライフを楽しみましょう。買って良かった。ではまた次の動画で会いましょう。トートパック。 トー ト, ト, ートバックでトー ト, ト, ー ト, トートバック。ヘ<笑>ルグフォルペルグフォルヘルグフロムヘルグフォルムヘル グ, フ, ロム フ, フ, ルグフォル